れなチャンネルですです<笑>今日はねあのビーガンの人とかベジタリアンの人が通うああのカフェの方にランチしに行きたいと思いますうん、うん、珍しいやろ珍しいったら珍しいなビーガンな、うん、最近さなんかあの変な病気流行ってるやん23年ほど前から言うでもさ体が資本やと思うのよな 病院に通わんでいいようなあの丈夫な体を作らなあかんと思ってて要は体やと思うそう要は体が資本やと思う俺もなったけどな<笑>病院にな通ってるようじゃあかんと思う、うん、なんそうや丈夫な体をな作ろうということでな、うん、まあ話それるけどさアメリカの方じゃさ、あのー、病院ってなかなか行かんねんで医療費高いしうん でまあ、じゃあさなんか前誰かが言ってたけどさ友達アメリカ人の友達になあのじゃあどうな時に病院行くのって言うたらなその女の人がなうーんって考えた上でまあ私の左腕が落ちたりとかしたらいいかなしゃあないかなみたいなことを言うとってんてそれぐらいはまあ病院に行くっていう発想がないねって、うんまあ、でも日本ってそういうことじゃない感じもあるやん。友達作りに <笑>おばあちゃ ん, <笑><笑> お, ばあちゃんおじいちゃん<笑>違う病気もらうんじゃな<笑>まあそんなこんなんでやな話はそれたけどもう免疫力を高める体を作りましょうということで今結構みんなその病気が流行ってからさ体を大事にしようっていうような動きもあるやん、うんうん、で今日はお野菜に注目しましょうということで健康志向もね、うん まあ、うちらさあの言うてもお肉とかいただくけどさ、まあ、なるべく体に悪いものは取らないようにしましょうとかあの免疫力高める食べ物を食べましょうみたいなことはやってるや普段からで今日も、あのー、今日はお野菜に注目をしたいいと思います今日行くねカフェはね、あのー、ドレッシングも自家製ならしくって化学調味料とか使ってないらしいよ。 なんか美味しそうやったからちょっと楽しみで、うんで今からオッッをピックアップして、えー、と行きたいいと思いますでその後はランチの後はあのは、ー、ちょっとおしゃれな八百屋さんにも行きたいと思いますんでよければ最後までお付き合いいくださいい、はいはい、先日天満を飲み歩きしていたとは思えないようなことを言っている夫婦がですね友達をピックアップしてやってきたのがこちら。 ベジタリアンカフェグリーンアースさんです、はい、こちらのお店はですね肉、魚、卵を一切使っていないとは思えないようなとっても美味しくってお野菜たっぷり体に優しいメニューが人気のお店です ーブうバジルの味がおいしいです、なんかトロっとしてる、ちょっと、うんうん、なんのトロっとパンかなかんて感じ。うん ビーガンパンバーベキュー甘さん。たんこれが玄米そうそう玄米みたいな匂いかかってんじゃんなんとかなんてったかなバーベキューじゃなくてね。い、う、な、ん、でもなんかそんなに入てるだなのバーベキューソース、うん、バーベキューじゃなかったかな、うん プ普通の<笑>うんほ<笑>、うんま、ねうん、にお肉っぽい。うんなんか生姜 みたいな感じかなうんジンジャーソースかなうんうんうんうん好きな入ってる感じうん、美ンしいわ美味しいなんかね、お肉じゃないけど、お肉っぽい。うんお肉やったらおかしいなうんあの、飲みてたんだけどなん飲んでるってこと何か飲んでるポンブポンブちゃ コンビ茶ってコンビ茶ね。あ、結構美しくてね。あのあれちゃう？あ の, あのセレブの人と会話してるよ。<笑>セレブお店の飲んでるコンん。昆布茶なんか美味しい。あのジュースだから、あのあったかくてびっくりしはったんやなって。美、う、味、んうん、しい繊維みたいな感じな。うんともさんはカレー。 黒米にしました、珍しい黒か玄米しかないすごいでもスパイシーな匂いがしてるよ、はい、うんうほうれん草カレーうんどうちゃんとカレーうん、ちょっと混ぜ混ぜっぱ、うん、トマト カレー ち, ゃんカレーちゃんとカレー、ち、う、ゃんとスパイス、うん、スパイスも効いてるんだ。うんうんで黒米はどうなん？豆<笑>さんの中に。黒米全然いいる。いける？硬、うん、くないし。うーん、なんかもち米みたいな感じ。よ？うーん。黒米はあかんでよかったよ。かか<笑>、うん。黒米最高。うん。ちょちょちいただいていよう、うん。ごめん。 うし、んうん、しいいい中華だしみたいなな、うんうん、お肉ああるるよよ、うんか、うん、これでもなんか普通に出されたら多分気遣うかも。 なんかね、急に健康志向な私たちみたいになっておりますが普段から美味しいお酒をいただこうと思ったらやっぱり体が資本なんですね。というわけでグリーンアースさんから歩いてすぐの場所にあるこちらパブリックさんにやってきました。 こちらの お, 店、ね、お野菜も売ってるんですけども気になる調味料もあっておかずもろみ味噌っていうのを買ったんですがこれがねあの買って正解鼻に抜ける柚子の香りがめっちゃ美味しかったんですよお姉さんべっぴンさんで優しくって一、ね、発で 200g 測ってくれるからすごいなと思ってプロやなと思いますそしてデザートにこちらの無添加ソフトを買ったんですがこれも優しいお味で美味しかった、うん、はい、満足<笑> 美味しかったね美味しかったなんかあの野菜だけ食べたと思われ<笑>なああんなカレーもう食うことないねああそうでもお肉やとお肉入ってなかったんやゃじゃじゃそういうえっ大豆のやつも入ってなかったあーそうなん ちょっとスパイス聞いてな。うん、スパイス聞いてんのはいいねんけどな。うん。何が合いそうやって。うん。だってすごいスパイスの匂いしてたもんな。うん。じゃあ次今からですね、お野菜を買いに行きます。はい。ちょっとおしゃれなお野菜売ってるところ。初めてやからお楽しみ。うん。 今ってお野菜少ない時期ですか？珍しいものです、ね。そうで、ん、す こ, これっていうのは正直ないですね。本当に正直やっぱり夏場って基本果物の方が売れますので、冬場になるとまた逆に野菜売れてるきます。あ、う、あ、ん。実はやっぱり冬場もやっぱりみかんとかね、そうふか系の一般的なの。<笑> うちみかんでもちょっと全然、床がないような変わったみかんとか、そういとをやっいりしますんで。うんうんうん、まあ、そういうのも結構そういうのは求められて、遠方から、ま、う、あ、ん、いっぱい来られますんで。ほとんどがもう、ほぼほ ぼ, ほぼ、あのバーの方とか、うん、あの飲食ですかね。現、は、地、いはい、イタリアン。和食も基本、まあ、おうち本来和食の方が。基本なんですよ。そういう分野にしてるんですあ、そうなんですね。あの、ワーオイドのお値段なんですね。 ああホテルさんとかそういったあのレストランさんとかに納品させてもらっーマ分はもう和食はもうマイオーダー制でどの写真もお手紙めたかそういった、はい、確かになんかすごいカラフルなやつが多い<笑>えっ何、はいあ<笑> いやえごまの皮が。うん、うってい<笑>うかね 普, <笑><笑>、えー<笑>えー、<笑>普通のカボチャ感覚でやられるとあの水分量多いのでちょっと肉すれしやすいと思います。 一番は僕はもう本当にスープに取ってもらうのがベストなんじゃないかなと思う。何てスープ。そ う, <笑>そうですね中あのまあ種とか取ってもらって。美味しそうです、うん、水分たっぷりのかも。これはこれはピーチですとモラードバナナはいはい。 いいですの うんなんか、あなんていうのかな、多分あの行けると思う、あなるほど、あっさりしてる、本当に。残、うん、らへんというかね、あの安物バナナ食べると、ちょっと喉にこう残こるような、イガイガじゃないかな、うんうん、そんな感じは、ちょっとことは難しいんですけど、はい、それがな い, い、うん本当に、甘くて、打ち直して食べれるようなバナナ ベジタブルさんに行ってきました結構いろいろ買いました変わったお野菜とかね果物がいっぱいあってあの食卓を彩ってくれること間違いなしです<笑><笑>あそこのレアレアベジタブルさんはインスタグラムもやってて。 新鮮なお野菜の情報とか新しく入荷したお野菜の情報なんかもあの随時載せてるのであの備考欄に URL 貼っておきますのでぜひご覧くださいあそうだこれもあのいただきましたい違ます <笑>これもいただきましたありがとうございま す, すあのなんか全然癖のない後味にイガイガした感じがなくて私ちょっとバナナ苦手だったんですけどあの食べてみたらあっさりしてて美味しかったですあの是非行ってみてくださいなんか楽しくなるお店ですはいというわけで今日の動画お野菜もりもり食べたくなったよと思っていただけたなら えー、チャンネル登録、高評価、コメントをいただけると、あのー、励みになってとっても嬉しいですそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー